なる族ここは光も形もないそのダークビーダーの世界ドラゲン様ドラゲー 様, ドラゲー様どうかどうか今一度このダーク嫌メの話をお聞きくださいビーダーシティ制服に失敗し のこのこ帰ってくるやつなど見たくもない目障りだ私の前から立ち下げようお待ちくださいドラキンィア様このダークイヤミにいま一度チャンスをバカ者でダークビーラの辞書に廃屋となどという 私には秘策が秘策がと？はあ。ィーダーアーマーさえ破壊してしまえば奴らはただの子供そんなことは分かっておるあの忍者のようなダーク忍びでさえ破壊できなかった地下研究室だお前にできるというのか私にはダーク忍びを上回る頭脳があります随分な自信だな、ダークイヤルっいや恐れ入ります ドラン様どうかどうか私めにチャンス さてここは、ビーーーダダシティのパんとこずーっとシロボンたちにやれっぱなしで情けないったらありゃしないよ何しろダークビーダーが追い込んでくる連中に来たらだらしのない連中ばっかりだよもっと強いのが来てくれないかな私いい仕事をするのになー 私、いい仕事をしていっぱい褒美をもらって金持ちになるんだよそんでそんで左右ルズのル付きの豪邸を買って美女盆に囲まれて幸せになるんだよおいもみてもん久しぶりあれだっくいやみさんどうしたんですいやいやいやちょっとなあそうどうぞお前 こんなところで何やってんだ。いやね、新しいご主人様を待っているんですけど、あ遅いですねおい。もう見てぼん。なんですよ。誰を待ってるって。いやだから新しいご主人様ですよ。で<笑>俺だ。ね<笑>、またご冗談を。じ<笑>ゃ<笑>ないんだよ、本当。 嘘でしょホ本当だよ嘘本当だ よ, 嘘本当だよああだって前回失敗したでしょうよダックビーダーをクビになったっていう噂を聞いたよドラーケン様に許してもらってなもう一度チャンスをもらっちゃったのよあらってことは新しいご主人様っていうのは俺だ俺いや俺、理人ご主人様首を長くしてお待ちしておりましたよ の身よしてーーて、してややマ<笑>マジか、今そっちだなこビーーダダンををつけシティ征服し あの仲良しガキンコ4人組の白ボン、赤ボン、青ボン、黄色ボンの4人を仲たいさせるほうほうなるほどほんでもってなそ<笑>してなその隙を見て4人の中でいっちゃん頭の弱そうな黄色ボ本このバキューン<笑>かっこいいよこのバキュンガンを使って正義のエネルギーを吸い出し、い香りに邪クなエネルギーをたっぷ 長いよで黄色本にクレーボン博士の地下研究室の図面を盗み出させて。<笑> 我々が死ぬにして、い る, あ, るあの邪魔なビーダーアーマーを爆発ルトマンだっけすごいパッペキさっすがたクよりさちょっと静かに。こ<笑>こで誰が聞いてるかわからないぞ。<笑>壁 に, いにいつ違いますよ。耳張りだよんだよ。そうか。うん。終 わ, 終 わ, 終 わ, 終わ奴らが来ましたよ。どれ よしよし、いいぞあー、ペロペロ仕上がってロいやいやいや、ペロペロペロペロペロペなかロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロうロペうペロペロペロペロペロペロペロペロとロペロペロペロペロペロペロペロペれペロペロペロペロペロペロペロペロペあそこに隠れよペロペロペ 面白くない。それ 以前聞いたような。うるせえ。ほなもう一発。また。力太郎の話や。力太郎はめっちゃ働き者や。力太郎。もうこんなギャグ聞いてたら僕が力太郎になっちゃいます。もうやめてください。そうだよ黄色ボン。つまらないギャグで人に迷惑をかけるのはやめなよ。 なんやて逆とはなんや逆とはこれは小話やワイの芸術を馬鹿にする奴は許さやんねだってつまんないことばっか言ってるじゃんつまらんとはなんやつまらからつまらないって言ってるんだよお前やるってんやなやってやろうじゃん共闘やないで いつまらないダジャレばっかり言ってる。 お前のこと誰がリーダーやって決めたやんやああいつ誰がどこでどうやって何をして決めたんやん俺が今ここで決めたの赤マシン、わ認めへんでああいい加減にしてよ萌実いい、勝手にすればいいじゃないかええ、数せしてもらう黄色だああじゃあ赤マン、も行こう行こうこんなへそ曲がりを置いていこうああ、われはへそでくねくねマラトンに行 <笑>いや黄色ぽん な, な, なんやもうみてもお前かお前また悪さしに来たんかそんな人聞きの悪いよいやねあんたの気持ち分かるなと思ってよ人の話を聞いとったんだいやらしいやっちゃねいや実はね ずっと前から黄色ぽんはいいやつだな友達になりたいななんて思ってたんだよほんまほんまよほ<笑><笑>んならお前の気持ちほんまかほんまやで勝手としようないかいいワインの小話を聞いてわろうたら合格やそりゃいいよ早速お願いしますよほらいくで浦島太郎の話やおいもう寝るで浦島太郎 フフフフフフフフフフフフフフもうフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフわフフフフフいフフフフフフフフフフフフフフフはフフ<笑><笑><い><笑><笑><笑>なフフフフフフフフフフフフフフフフフフフよフフ<笑> 怖い よ, よし合格お前は友達やどうです黄色ボンがビーダーマンのリーダーになるってんだったら応援しますようそう白ボンなんてリーダー失格よあなたありお前最高<笑>その気持ちが大事なのよねだがな何するや じゃあ、鮮魚のエネルギーを抜いて、悪のエネルギーを入れてあげましょう入れてあげましょうよ、うん 日本のやつがこっちに来ますよ、ご主人様よーしうまくやるんだぞ、キーロ やんみ た,、まうん、たいなあ。うんでも 地下研究室の図面は秘密です大丈夫やってちょっとだけやさお前んちで遊ぼ遊ぼ友達やっていいんだよな。さ行こ行こえでもいや青本はほんまええや 様様 あ, あののよしたたにはたんんままりお礼がいただけるんでしょうかいやーうたり前じゃああ後は頼んだぞ。 ちょっと声出てしゃがってくる。<笑>はいご主人様行ってらっしゃいよ決まってよ。<笑>嬉しいな。プール付きの豪邸と運転手付きのでっかい車。そして美女房をいっぱい集めて。グもう見ても。 Матана!、ま の地下研究室のめんだよくやった エネルギーを変え いいやあちま っ, っ, っちええんじゃないよあとはこの爆弾を仕掛けてえっどっか<笑>ビーダーマこ、爆破作戦大成功なんてねえあてくおれさまは晴れてお前を返上し<笑>ダークビーだの大勘と<笑>そんでもってお前はビダンギルズにないね させないわよ。わいおいよ、もう枯渇にしてくれたね。僕だって許しません。なんとか間に合ったみたいね。え。 どうしましょう。<笑> いえさっきのはついむちになってスイッチよな。 きょうは。